カマツはやっぱりこういうのが、ねうんうん、あの好きなんですけどうんとそういう中でも形はねこれも結構好きなんですけどね形はねここがカクンと折れててこれもちょっと葉っぱ多いですけどねちょっと葉っぱ整理してただやっぱり一番いいのはこれかな落ち方がね。うん ここの落ち方がすすごいですね。うん、あの前もね紹介したほういので、ね、この落ち方とこの落ち方ですね<笑>ストーンとまっすぐ落ちている大体こうね横に横から出ちゃうのでこうなるんですけど、はい、も真下に落ちていると分子の辺だとやっぱこう一番お気に入りですね一番って言いながらもこれが前枝三本でやったあはい。元気ですよねこゆすらゆすらとこの辺気をつけたんですよね、うん、まあどうなってくるか。 角度がまあ、っすぐ行かないようにですね。ちょっと角度をこうつけて斜めにで、これも斜め上に少し上がって帰ってきて枝3本がね。元気ですよね。これで ち, ちっちゃいね。はい、何番待ち入れたらぐっといいですよね。なるほどで、金屏部の前でね。金部行<笑>、えー、くとよく見えますよね。これ。これ黒 赤松の目が、ね、赤いから分かると思うんですけどこれはこの先生の岡山先生という方がいたんですけど岡、はい、山先生から譲っていただいたで古い木ですよ ね, す ね, このね、まあ、正面どっちもいけるんですけどねか っ, こいいかっこいいですよねこんだけ小さいね何センチだろうこれね、うん、相当小さい木ですけどこれとねもう一つお気に入りが商品のお気に入りがね 見つけるああ見つけられないこれですねまあ赤松っぽくない、うん、んあの商品防災なんかだとほ本当に天に飾るような、うん、んあの黒松っぽい、ね、あの模様ですけどやっぱりこう模様がねよくて、うんんえー、と多分これ私持って20年以上だと思いますうんうん、あの私が持ってる中では一番古いやつですね、うん 結構芽がね含んでね細かい芽があの出やすいタイプなん で, なでさっきやった芽かきっていうのをやんないと小枝がねいっぱいできちゃうんですけどね私が持って20年です、ね、はい。これ商品だとこれとさっきのがお気に入りですねこれ出るかなと僕思ってましたこれもそうなんですよねでかいやつだとこれと3つなんですけどじゃあ大きいシリーズでーズ大きいシリーズ 1つはねこれはあの生徒さんがあの持っててね樹形もう違ったんですよあの植え付けが全然、はいはい、こっちも面白いですけどね、うん、私はここをやっぱり見どころとして見せたいなっていうんで、はい、手前に持ってきてこういう形で今作ってるわけですね、うん、ちょっとみんな上がってきちゃったんでねこう下げたいですけどねこれもやっぱり棚割りして、はい、ポンポンポンとこう作っていきたいというのがこれですねであとこいつが ですかねはい、でそうですね、これはいつの間にか前ほらあの盆栽美術館 の, あの展示されてたっていう<笑>いつの間にかやつですねでちょっとやっぱりあの流れが今当然こちら側の流れなんですけど、はい、頭があってこっ ち, こっちも付してるんで本来はこれが最後枝がこう出るはずだからこっちはもっと寄せたいわけですね、はい、手前に寄せてこいつを最後に出すとあとは裏枝が少しもう少し充実してきて。 こう降りてくるということになってくれば、まあいい木かなというところですよね。うん、まあ、この辺が見どころですよね。ねかっこいいです ね, ですよねこれ。そうですね。まあ、これも若い頃だとね、こうまっすぐに見えちゃうんで、うん。バカって言うんですけどね、そうなるんだけど、バカって言うんですけど、まあ、こういうじんがあったり。クズなってきて、そんなに木になくなってきた。うん、まあ、目が行かない、ここにまあ、目が行くんでね。であとはここ、ここの操作をどうするかですよね。うんうん これをぐるっとこう外にね出していきたいんでなるほど、はい。こう入ってこう出ればまあ最高ですね。うん、まあもしくは一旦こう入れてこうここで作るってのあるかもしれないですね。うん、ちょっと今中途半端こう揃っちゃってるんで、そうですねうん、もう一回入れてこれ辺で作るっていうのもあるかもしれないですね、うん。あえてその差し枝として出さなくても小島に ま, まとめるっていうね、えー。でもそうするとこれがやっぱちょっと出て見えますね。うん、ちょっとまだまだ作る木ですね。なるほど。はい。 もう一個あれがこれもこれも前一回ね紹介してここに頭あったんですけどこれを取って頭を立て替えてそ こ, こら辺が強調してくるわけですね場合によってはちょっとこれもですねここら辺の幹模様を少し隠してるのもあるんで場合によっては取っちゃうとあるかもしれないですねここでね ここを差し入れだってのは難しいと思うんで、後ろから来てますけど、これをぐぐっと下ろしてって、今もうちょっと小じまり作るんでしょうね。ちっちゃく作った方がいいですね。頭をもっと前に持ってきて、これもまだまだ作る気ですけど、これは修正するきだと思いますね。もうした先かと思ったけど。いやまだまだ。まだますか。ですね。ここが真横にこう出るとなんかいかにもなっちゃうんで、ちょっとこう後ろするとか。 はいはい、少し隠してやるとかいう方がいいかもしれないですねあとこの辺がどこがよく見えるか、うん、あのやっぱこうなっちゃうかなはいまた作っていきたいと思います で, 一番はどですかで一番でもやっぱりこれかもしれないですねこれ意外とこれね、うんうん、意外とこれ好きですね面白いですも、ねねうんねねここやっぱりここをね棚をこをずっと下げてきて、うんはいはい、でここはちょっと幹隠しすぎなんで、うんうん、もうちょっと見せて そうですね、ちょっとまだ枝数がやっぱり多いんで少し整理してきながらちょっとコンパクトにですよね、うんうんうん、こういうの取っちゃっていいかもしれないですねこれ立ってるやつねなるほど、うん、棚ですよねでこここの棚を作ってこれを 見,、ね、見せるってことこですねこの中をねそこ見えたら全然印象変わりますね い, いいですよねこんな感じですかね一番はおしめ、うん<笑>、うん、これかもしれないですねなるほど好きって意味ではね大きさがいいですねこういう形で ね, ですね、うん、簡単に将来持つんだったら ありがとうございました。はい